けましてお め, まおめでとうございます。私たちは阿蘇市食生活改善推進協議会阿蘇支部です。今日の料理は簡単大学芋です。今回教えてくださるのは村上さんです。よろしくお願いお願 い, いたします。そして器はこちらです。 えー、阿蘇市内の巻にあります如月まさんの作品をお借りしてきましたさあ今日は簡単大学芋ということですか。本当に簡単にできる大学芋をはいしたいと思います、はいはい、ちょっとね、はい、お正月過ぎておせち料理とか胃がもたれているなっていう方でも、うん、そうですねはい簡単そうですね、うんまあ、ちょっとやってみようかなって多分思われるんじゃないかっていうぐらい簡単です、はいはい、じゃあ早速やり方を教えてください、はい、お願いいたします、はい まず、芋の皮を剥いていきます、うんはいはい。立派なお芋ですね。そうですね、はい、あの、もう地元で採れたお芋さん、はい、お芋ですので、はい、うん、ちょっと、はい、そうですね。そして、どれくらいの大きさに。あもう、あの、一口大という形で切っていただくといいと思います。は い,、はい。切って、これをですね、水 に, す水にさらします。はい、はい、これで一応15分、はい、はい、お水にさらしておきます。は しししててたものが<笑>、はい、垂らしたものが、はい、用意してありりまままますすすすすここれれ、はい、れををにに取うででね油とお砂糖を一緒に入げげないんですかあげませんせ、はい、冷たいフライパンにまず油をそして砂糖を。はいちょっとだ そうですね。もう本当に本当に簡単。私はあのあれした時のびっくりします。できるんだと思ってですね。はい、でこれを冷たいまま入れます。冷たいまま。冷たいままで入れ。はい。で火をつけます。はい。このまましばらく、えー、ちょっと待ちます。はい。はい。はい。なんか音がしてきました、ね。はい。はい。そうですね。はい。 えーうん、これを弱火にします弱 火,、うんはい、弱火にして約7分ほどこのままの状態で待ってきます、えー、<笑>いいんですか本当にはいいいんですはいこのままの状態で待ちますはい、はい、私ちょっと半信半疑、うん、あ の, <笑>あの私も自分でした時にはですねなって思でこれくらいの油でこれくらいの砂糖そういやーって一瞬思いました ごまをまはいじゃああちらのカ 出来上がりました。<笑>お召し上がりくださ い,、はいいだ。いただきます。いただきます。お茶もちょっと苦いけど、すいません。うん、お安 い, いです。大学にもなってますね。ねってます。うん、うん、うん。あ、でも簡単、うんうんうん。ね。してください。簡単ですのでね。うん やっぱりあの細胞の強みがね、効いてるんですね。そうですね、はい。地産地消クッキングでは、阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています。今回は阿蘇市内牧にある如月窯さんの器を使用しています。如月窯さんでは。 象がや焼き締めの手法を取り入れた繊細で女性らしい作風が人気です。